グーグル検索でブラクチ瞑想館で検索すると、コウジュウさんブラクチ瞑想館とかいうそういう文書が出てくるんですよねで、最初に言っておくと、これって相当いい加減ですからね、こんなの当てにしちゃだめですよ、でこれ、何かっていうとね、今から15年ぐらい前、2006年だったかな、インターネットでブラクチ瞑想館出回る2チャンネルにリンクが貼られてるみたいな、そういうニュースが新聞報道されたんですね。 でこの新聞報道のきっかけになったのが、ヒューリア・ミエ、反差別人権研究所の松村元樹くんかな、あの部落の話にも出てた人ですよ、このチャンネルでも時々僕は研究してるけども、その人が2チャンネルで見つけて、それでまあ新聞に垂れ込んだというか、報道させたっていう経緯なんだけども、でもこれ、もともと何かっていうとですね、2チャンネルってね、部落の地名書くとね、速攻で。 アボン消されるっていうことがあるんですねで、それで消された地名を誰かがまとめたのがこれなんですただ2チャンネルの削除人がね部落の場所をちゃんと知ってるとは思えないからだから消されたから部落ということにはならないしね うん、だからね相当これいい加減ですまあ、全国ブラック調査もねあれも大技ぐらいまでしか載ってないからまあそれでピンポイントにわかるっていうわけじゃないんだけどもこれは本当に全く関係のない地名が羅列してあったりするんであんまり当てにならないですね松村元木くんが言うにはね三重県の地名に関してはま一、あ、つ違ってたみたいなことを言ってましたねだからまあそこそこブラックの地名も書いてあるんだけどもこれに書いてあるからブラックだっていう風な判断っていうの 基本当にブラックの場所を知りたかったら、ちゃんとね、あの解放新聞だとかね、えー、あとはあのブラック解放とかヒューマンライツとか、そういう書籍からちゃんとね抜き出してくるとかですね、あとはあの行政資料、共同資料、そういうものから、ここに動画施設があったとかね、そういうところからちゃんと特定 し, かしていかないと、こんな、ね、ネットで流れてるいい加減なものをあてにしちゃダメっていうことなんですね。 ただまあね松村君とかメディアなんかもね こんなものをね大々的に取り上げるっていうのはおかしいんですよいい加減なものだったら、いい加減なものだっていうふうに、ね、はっきり言えばいいんだけども、ブラック致命傷感が出回ってるけしからんとか、なんかそういうふうに大々的に取り上げるから、余計説得力を持たせてしまうんですよね、まあ、ただね、これ、あのグーグル検索で出てくるのは、僕は載せたものですよ、でなんでこれ、僕は載せてるかっていうと、まあ、とある裁判があってね、あの今回の全国ブラック調査の裁判とはまた別ものですよ。 その時ににああだこうだ言われたんで、まあ、ネットで流れてるような情報なんて、こんな言いがけなものだっていうことを示すために載せたのがこの文章なんです、だから訴訟資料として、えー、アップロードしてるっていうだけのことなんですね。うん、だからまあ、そのあたりもね、ちゃんとね、注釈すればいいのかもしれないけども、まあ、一応、原文をそのまま載せてるんで、それを見た人が勘違いしてしまうっていうことです。 だからね、まあ、改めてね注意喚起するんだけども、まあ、せっかくね、このチャンネルで学習してるんで、こういうインターネットには、いい加減なものが流れてるっていうことをね、そういうことをちゃんと認識してください、あともうちょっと広く言うと、ですね近所であそこがブラクと言われてたっていうのもね、結構ね、いい加減だったりするんです。 ただね、年配の人とか、あるいはね、こう真面目に研究してる人で、えー、もう本当具体的にね、まあそこには、あの、三民が住んでた記録があるとかね、えー、童話施設があったとか、そういうふうに、ちゃんとこう、根拠を出して、 言えるんだったらまあそれは信頼できると見ていいんですよただまあネットに載ってだとかね誰それが言ってたみたいなその程度のことだったらまあかなりの確率で嘘っていうことが多いのでだからこういうものに関してはあのあまり当てにしないでくださいブラクチ迷走感高13これは当てにならないうんこれが事実ですえ本当に当てになる資料っていうのはやっぱりねまあ今のところ一番まあその正しいというかまあ 童話事業なんかの基礎にもなった資料としてはやっぱり全国部落調査ですねで、ね、部落地名相関の元になったのが全国部落調査まあそういうことについてはちゃんとねこの基本的な知識として皆さん持っておいてくださいということで今日は注意喚起のためにこの甲十三部落地名相関はいい加減なものだっていうお話をいたしました